はちなみに皆様その豚に心情心情ということざということざこと。はいはい。ちなみに皆様豚に心情ということざを言葉。どうしたこう。金沢。金沢。<笑>あちなみに皆様豚に心情ということわざを<笑>聞いたことがありますか。 皆さん、こんにちは、ポリドです。で、今からですね、私は、うん。ただいまより、はい、雨の作業を行います。だそうです。はい。ただいまより、天の作業を行います。海岸線の雨スタンドにお越しくださいませ。皆様、 今日はようこそ三木本新珠島にお越しくださいましてありがとうございます浜作業をご来いただくお客様にご案内申し上げます新型コロナウイルス感染拡大防止のためお客様同士の距離を十分にお取りいただきますようご協力をお願いいたしますまた船の航行により波しぶきが立つことがございますので ご注意く雨さんたちは船に乗ってまいりましたがこの船を雨船と呼んでおります。 この船は比較的磯より遠いところに出たときに使用されておりますと呼ばれております白い色は海の中で膨張し体を大きく見せるためサメなどから身を守る効果があるとされておりましたアマさんたちをご紹介いたします長谷川奈美水中バレーの経験者 華麗なヨギでお客様を魅了します。奥村美やき大きな体とかわいい話し声のバランスが魅力的な海女さんです海女さんたちは眼鏡を洗って準備をいたしますとすぐ作業を行います。ご説明申し上げます雨乙女多摩本村氏置津波賢き海に船出せりみゆ と万葉の昔から歌われておりますように天の歴史は古くこの島、うん、ここ伊勢島国立公園一帯はリアス式海岸を形成しその特徴であります出入りの多い海皆様が前の島々をご覧になってもお分かりのように山の裾がすぐ海面に迫り 平地が極めて少ないため人々は生活を海に求めたのでございますさらに気候が温暖であるため海を生活の場とする海という仕事が盛んになっていたのでございます現在島地方にはおよそ900名の海がおり緑浮かぶ島の海に 老若のアマたちが海の生活を楽しんでおりますこうしたアマとなるには小学校を卒業する頃から母親や年上のアマたちの指導を受け自発的に練習を繰り返すのでございます最初はモノマネで始めた女の子たちも 4m5m 6m とだんだん深く潜るようになり20日頃には 10m もの深さにまで達するようになりますそして潜る時間も1分前後となるのでございます息も最も長く収穫物の多い働き盛りのアマは30歳から40歳くらいですが 中には七十歳以上の高齢のアマもおり。アワビサザエなど海の幸を求めて働いておりま す, すいな。で、今皆さんと一緒にね、そのアマさんのショーを見ましたね。なんか、あのスタジオはずっとから見たかった。<笑>もう日本に来る前にね、なんかもしかしたら。 高校生の時初めてかな作業作業についてを本で読みました。読みまし た, たで<笑>やっとやっとねーね読み<笑>ました<笑>私も ま, まあ面白いねなんか10メートルなんかさっき教えてくれましたんですけど10メートルそのアマさんたち10メートルまで潜ってでなかなかその息を 息 を, 何なんか息を止めるのは1分ぐら い, ぐらいまでねもっと長く生きるいけるかもしれないね面白いその状態で水の中に何かを探すのはすごい難しいと思いま す, す、ねうん、でも今ですねもうその作業残念ながらもうなんかもうなくなったというかはいこんにちはこんにちは シンジューハコブツカン <laughs> называется типа искусственный жемчуг но какой же он искусственный если все на самом деле создается で、今からですね、養殖場の働き、なんかいろいろな面白いものをね、収<笑>容になりました。で、一つですね、養殖場の貝殻ですね、いつもね、まあ、見てるというか、みんなは世話にします。で、なんか、こちらの貝殻で、まあ、今の例としてはパソコンにつながっています。で、こういう。 風に押すす。と、となんか貝の調子を見ることができます例えばですね、貝がね、具合がわ悪くなっているとか、すぐにモ ニ, ターモニターに出るので、緊急な場合ですね、その貝を出したりとか、別場所に移動することもありうるだと。はい で、ちなみにね、真珠を育てるんですね、まあ、わし私はもう前からちょっと、まあ、思ったけど、なんかすごく長い時間がかかるんですね、でもね、なんか何か月、8か月とか1年ぐらいかかるなぁと思ったら、ね、実は2年まで、2年までもかかるね、い、うん。と作るために、すごいたくさんの作業、手術とかね、手術とか必要。<笑> 前を言いましたです、ね、30% まで生き残るとでもね、その 30% からね、なんか 5% は生き残った真珠なんですけど、なんかそのクオリティがはすごく低いのでも売ることができません。で、次、17% ですね。なんか、ま, あ、または少し何 か, 何かね。 丸形完璧な丸形ではないからもう売ることができないねで次やっと 28% ですね中クオリティまあまあ売ることができますでこちら形は形は大丈夫なんですけど色の違い少し気づきましたねで一番ハイクオリティという真珠はなんと皆様 5% しかいないですね それはな な, なかなかね意外と、はい、5 30% から 5% しかいないね違、はいちなみに皆様その豚に心 情, 心情ということは はい、はい、<笑>ちなみに皆様豚に心情ということわざ を, 言うう<笑>いうわざを聞いたことがありますか実は私はもう子供の時から知ってます日本語とかではなくてロシア語ですね全く同じことわざがあるなんてね面白い。 本当にロシア語と日本語ね、こういうすごい同じことわざはあんまりないと思います、そのぐらいの。<笑>